横浜市を拠点に活動しておりますマイネーサーさます<笑>、えー、今年決戦25周年を迎えました、えー、これからの、ねえー、浜マコイ、ヨサコイを、えー、ロディを素晴らしく、えー、伝えられるように、えー、頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたします 万華鏡を回すことに変わりゆく色鮮やかにどこまも同じ模様はまたとなく未来を引き寄せる万華鏡を繰り広げられる永遠に夢や思いを馳せながら。 Yeah, yeah. No. 有有有有有有有有有有 無限会場のお客様に向けてイエ あ, ありがとうございました<笑>ありがとうございました。マイルレサンスの皆さんでした。